演武開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますこちら業務スーパーのベルギー産チョコレート2種類、ね、どちらも食感も楽しめる系統のチョコレートなんですねこれは楽しみではまずこちらのクッキーフランチチョコレートから 中身はこんな感じですねちょっと割れちゃってますねま、食べてみれば同じですではいただきますあれ食べてみると意外とこれはもう少し欲しいですねですでからではもうイチのいい香りがしていまゴのかたからすかたもです どちらもチョコレートミルク感がたっぷりあって美味しかったのですが中のトッピングがもっと換気力不足でしたねどっちもクッキーの方が、うんうんね、ちょっとクッキー感じたかったなというぐらいの量のクッキーしか入ってませんでしたストロベリーの方もイチゴの香りが最初はしたんですけどちょっと物足りない感じがしましたなのであくまでチョコレートメインの商品として食べるのがいいと思いますどっちかというとクッキーのフランチの方がまだ食感を感じられても良かったですねというわけでどちらも一番点数とさせていただきます